昔に1回あれだね2回目の北海道ツーリングの時だったかな1回立ち寄ってる道の駅ですねはう、い、到着です道の駅 本日5つ目、ですね、えー、道の駅オーブピンズゲットしてきましたがなんかおかしいな、今日1つも限定食が出てねなえな、ー、次の道の駅まで、えー、40分ぐらいですかね、浜トンべよりもちょっと手前の辺りですね、うん、いい天気だ、やっぱり北の方がいいんだな、天気。 十二キロだもん、ね、あれ、距離足りねえじゃん。もう一回油使えばね。ええー。えー、えー。いやー、でっけーだなー。いや、天気も気持ちいいし。すごい久々のこの晴れだなー。 とかっちの方は天気悪かったからなぁ。気持ちいいね。やっぱり走るんならこういった青空の下走りたいよなぁい。はい、えー。次の道の駅ですね。えー 確かね、建物の形があの船船舶のような形をしてたはずですね。はい、マリンンンアイランド岡島到着ですここキャンプ場もあるのか目的地は左側あ閉鎖中だ パにンを交換。ええー、道の駅マリーンアイランド。鹿島でした。<笑>ええー、本日、ここで六つ目ですね。六つ目ですね。<笑>はい。ハ<笑>ドルブレーキ。<笑>はい。 えー、6つ目ゲットしてきました今回もスタンダードタイプでしたえで、えー、こちらでね、えー、ちょっと気になったホタテカレーですね食べてきましたまあまあ普通に普通に美味しかったですかね、うん、<笑>まあ辛さがねそんなに辛くないのでまあ万人受けするかなと、うん、私にはちょうどよかったです さて、えー、時間が1時半ですね、ここからですね、次が浜トンベツですね、そちらまで、まあ、40分前後かかるみたいですけども、うん、行きましょう。 出したんですけど、えー、この旅が始まる前、えー、道の駅ピンズ94まで集まってたんですけども、えー、先ほどの今日、本日6つ目、えー、マリーンアイランド岡島で6つ目ゲットしたところちょうどそこがですね、えー、100個目の記念すべき道の駅でしたずいぶん来てから思い出したな。はい と、えー、ということで残すは 29, です、ねはい、29箇所巡ると北海道の道の駅、ビンズコンプリートとなりますまあねなんとか今年、今季中のコンプリートが見えるかなっていう感じですね、まあ、函館方面行くのに、まあ、2003日ぐらいですかねうんかかるかとは思うのでそのぐらいの休みが取れればですけどね。 はいまあ、何は止まれ、えー、100個目記念の道の駅マリーンアイランド岡島でした今、カムイ岬公園で、うん、大きくのカムイ岬か。 町、ね、に入ってきましたえー、っとなんか止められるにゃん、えー、浜トンべつといえばくっちゃろっこもあるんですけど今回ちょっと時間もないのでくっちゃろっこは寄らずにあの道の駅だけ寄ってね、えー、さっと次に。次に 行こうと思いいいますははで、い、到着でした、はい、道の駅、えー、おほう北本日7つ目ですね、えーえー、ゲットしてきました。 やっぱりこっちでもスタンダードタイプしか出ないんだな、これが、なんででしょうね、今まであれだけ限定版がね、ガンガン出てたのに、今日に限って、全然出ない。はい、えーとですね、次の目的地なんですけども、も道の駅で言えば、えー、浜トンべの上はサルフトになるんですけども、えー、その前にですね、まあ、ここに来ると、まあ、大体寄ってますけど、 餌抜き線ですね、えー。走っていきます。今日はこれはいいでしょう。これ初めてですね。この青空の下、餌抜き線を走れるというのは。餌抜き線入り口。 そう<笑>こっちのねあの南側からこう入っていってしばらくあの本当の一直線に入るまでの間なんですけども下に多分、側溝が入ってるんですねそこの部分だけこう盛り上がってるんでドーンって跳ねますんで<笑>跳ねるんで、えー、気をつけてて走ってください<笑>特に大荷物包んでるんですね大変なことになるかもしれない。 えー、あったあったあったあったダメだってこのこのてっこここははいここだけはゆっくり走った方がいいですねうんイェイいやー風が強いな天気はいいんですけどね風が強いはいここを曲がるとエサぬか船の本領発揮 8キロ続く直線ですね電柱も何にもない道はいこんな感じでね、えー、もう遠くが蜃気楼のように、ね、ゆらゆらゆらゆら。 やっぱり転がってた。いやあ、晴天の青空の元の餌ぬか線です。いやー気持ちいい。 何にもないんだけど何にもないんだけどみんな走りたがる道だよなここ。 ドライバーはね、えー、車の方も多かったです通りがやっぱりね、車通りバイク通りが多いですねうん、本当に何もない場所なんですけどお人気のね、えー、ツーリングドライブスポットになっているみたい で,、うん、でそこでですね、えー、実は視聴者様とね、えー、お会いすることができましてね、まあ、声かけていただいたんですけどもありがとうございました。えー、私のチャンネル動画を見て えー、北海道をね、えー、いろいろ情報を仕入れていただいてるということで、えー、ありがとうございます、えー、これからもねまだ北海道を走っていかれるみたいでしたので、えー、安全運転で、えー、楽しい北海道をぜひね、えー、走っていってくださいまたどこかでねお会いしましたら、まあ、またお声かけお願いいたします